いわかった?」「そんでテレビ見なさいね」はっちゃん「カンペンテレショッピングアフリカ南部のモザンビーク共和国」2019年 2つのサイクロンが直撃し子どもたちは異常気象に翻弄されています。 今まで辛かった腰に何この大きさあ支えられてるそうそうこの安心感これがメディカル発想の「腰椎コルセットやっと出会えたじゃあなんかさあ、うん、どうしたのなんかまずなんかいや一つ謝りたくて、うん、昨日さあすごい、うん、ナーバスになって さ,、うん、でさあ泣いちゃって。うん